選手より参りました株井ですと今年新年初演舞ということで今年も一年挑み続ける姿勢を忘れず精一杯演舞させていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは演舞に移らせていただきますよろしく 時を超え、今新たな道のその先へ。 すぐに舗トぎギス。